ミーシャとですとはいうもののまだキッチンカーを開業するまでにはまだ余裕で至ってませんそこでキッチンカーをこれから始めようとする皆さんに少しでも役立つような情報を発信できればと思いこのような動画を作成してみましたキッチンカーを開業するまでにいろいろな要素がありまたどのようにして情報を集めればいいのか困ってしまってワンワンワンな方が私を含めてたくさんいるのではないのでしょうか 保健所の申請と合格基準衛生管理テスト助成金もちろん僕もドシロードですのでここは違うよこんな情報があったよというのがあったらぜひコメント欄などで知らせていただければとそう思いますそれではキッチンカーを開業するのにかかる費用をざっとチェックしていきましょう自分で全部やってしまいたい人業者に全部任せて その間は別のことをしたい人によって全体にかかる費用がかなり変わるみたいですね動画などを見てると50万円ぐらいで作っちゃう人もいるし大きな車両を使うとなんと1000万もかけて改造してる人もいるみたいです駐車場料金やガソリン代は開く場所や持ち家がある人ない人によって変わってくるので これだけは一概になとも言えないですねそこでまずは自分のやりたい理想のキッチンカーを整理するためにも保健所に相談しに行きましょうそして自分がやりたい品目に対して必要な設備を聞き開業に必要な書類を提出して認可が下りたら営業開始です開業に必要な書類もいくつかあるので一緒に勉強していきましょう 皆さんはどんなメニューを販売したいかもう決めてますかお酒だったりカレーお弁当またはデザートタピオカピザ選択肢はたくさんあると思いますがまずは自分の得意料理や好きな食べ物でやるのが長続きするのではないかと僕は思ってます僕は昔、えー、イタリア料理屋さんと、えー、カフェで。 えー、修行させていただいた時があったのでその時死ぬほどですね一生分のパンケーキを作ったのでまずはパンケーキを作るキッチンカーから始めようと思ってますもちろん、えー、世間の流行に乗ったメニューもいいいと思います実際出店先によって販売するメニューを変えるキッチンカーもあるそうなので臨機応変に対応するのもキッチンカーの魅力の一つだとそう思います 固定店舗には決して真似できませんキッチンカーを始めるにあたって、さまざまな車両の選択があるみたいです。ミカソー新車、これは何も改造されていない新車を購入するということ。ミカソー中古車は何も改造されていない中古車を買うこと。 仮想済み新車はキッチンカー専用に改造された新車仮装済み中古車はキッチンカー専用に改造された中古車レンタルという選択肢も最近出てきた新しいビジネスモデルですねとりあえず趣味でやりたいなとか、ま、とりあえず試しにっていう人にはいいんじゃないでしょうか 車の大きさも3種類あるみたいですね車両の大きさが大きければ大きいほど、えー、作業をする動線が設定しやすく作業もやりやすくなるでしょうけども場所代やです、ね、保険料がこれ大ききくかかってきます軽トラタイプは小回りが効いて経済的に優しいキッチンカーですがやはり中は狭くなるので。 作業効率性は相当考えないと落ちると思いますどちらも一長一短なので自分の理想の営業形態を一度ここで考えるといいかもしれないですね僕は一応今全て自作で現在作業していますがやはり一長一短ではいかないですし。 設計図書くのも一苦労試行錯誤の毎日ですでも資金をどこにかけたいかは個人によって違うと思いますので時間に余裕があり楽しく作業できるって人は DIY でもいいんじゃないでしょうか逆に DIY は苦手って人は業者に頼むのがベストかもしれませんでもですねこの私自慢じゃないですけども小学校中学校ですね ともに美術や絵図画工作はほとんど1か2です、はい、そんな私でもゆっくりやれば少しずつできるので、えー、資金をセーブしたいって方は DIY をお勧めします作りたいメニューや品数によって必要設備の基準が変わってきます僕の場合は パンケーキとレモネードなので2品目そして固定店舗がないので僕にとっての一番の疑問は給水用のタンク排水用のタンク各200リットルを用意しなきゃいけないということですこれを聞いた時にはまあ軽く800リットルお主なしそうになりましたが大人なので何とか乗り切り切ました6月以前の法律ですとまだ緩かったみたいで。 そんなに水を用意しなくてもよかったらしいですけどコロナ対策ということで衛生面が非常に強化されてこんな感じになったらしいですもちろんこれは各市町村によって基準が変わってきますのでお住まいの保健所にご確認くださいこれ私も結構悩んでいるところです 助成金をです、ね、申請するにあたって出店場所の確保ってめちゃくちゃ大事らしいんですよ。でも、まあ、開業したらいいけど一体どこで営業すればいいんだろうなぁどうするんだろうなーと思ったらちょちょいとネットで調べたらこんな感じな情報が出てきましたこのように出店場所を貸し出してくれる店舗が多くありありがたいことに出店登録料は売れがほとんど。 出店料はプラットフォームごとにそれぞれ違いますけども予想営業利益と対比して折り合える会社に登録すればいいんじゃないかと思いますドン・キホーテさんは流れ客が多いんで売り上げアップが見込めますからとっても魅力的です空いているスペースを貸し出してくれるビジネスモデルも存在します 自分でイベントを開いたりしたりするにはとても好条件なビジネスモデルではないでしょうか地元の商工会議所や市役所が開催するお祭りなどに参加できるみたいですねまずは地元の方とつながってそこをベースに発展していくのは全然ありなことだと思いますむしろそれ結構楽しくないですかね 今は皆さんご周知の通り、えー、コロナでイベントが中止といろいろ厳しくはありますけどもイベント会社に登録する方法もあります派遣先は全国となるので売り上げ機会が増えるのがとても魅力的ですねしかし各市町村によってキッチンカーに求められる衛生基準が違いますので 足で登録して行ってしまってですね基準に合わないとなったらこれもちょっともう目も開けられないのでというか営業できませんのでそこは注意したいところですじゃの道はヘビ餅屋は餅屋結局ですね、えー、同業者に聞いた方が早いしこれはもう間違いないでしょうでも同じスペースでやるので かぶらないいいメニューでで営業した方がこれはいいですね例えば友人が、えー、ピザ屋さんでこっちもまさかのピザ屋さん、はい、売上がもし自分の方を勝ってしまったらそれはもうこれも気まずい気まずい、はい、そんな状況を避けるためにもですね友人と出店前にはメニュー内容に関しては相談した方がいいですよねまあまあ何とか僕友達がいないから、まあ、これは関係なしです そして究極の方法自分で営業できる場所を開拓してしまうですもともと営業部にいてキャリアを積んだ方ならもしかしたらこの方が一番いいのかもしれません自分の道は自分で切り開く場合だって思った人に最もおすすめなやり方ですねもしくはお知り合いに病院などを経営されている方がいたらその方と相談して、えー、メリットデメリットを話し合って でスペースをもし提供してくれるならそこで開業させていただけるならそれはもう最高ですねもちろんえー、前述したイベント会社などに登録するのももちろん選択肢の一つではあるんですけども、まあ、結局生き残るにはですね自分で道を切り開く、まあ、依頼心をなくす努力をできる人じゃないかと僕は思っています そして、えー、人に頼りまくって生きてきた私が最も苦手とするそんな分野ではありますがそんな人間になりたいなと私努力の毎日ですいつかこんな勇者みたいな顔つきになって皆さんの前に、えー、姿を見せたいなとそう思っておりますそれでは今回の動画は以上となります、えー、何か、えー、ご不明な点また 不備がありましたらぜひぜひご指摘してください、えー。私も成長していきたいなと思っておりますのでご指導をご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。それでは皆様次回の動画でお会いする日までお元気で。ビバ。